第一戦を離れたハグチェンに、寂しさある、世界連覇目指す宇野昌磨に王者の自覚、バトンを次世代へ。4日、アイスショー、名古屋フィギュアスケートフェスティバル、名古屋市日本大使アリーナ。3月の世界選手権、埼玉市で連覇を狙う宇野昌磨、25、トヨタ自動車、が日本フィギュア界初の世界連覇へ向け、決意表明した。 連覇となれば周りの方も喜んでくれるし、すごく嬉しいこと。今期後半はそこだけを目指してやりたい。今季の前半はグランプリ、グランプリ、シリーズで2連勝し、グランプリファイナルで初優勝。年末の全日本選手権で3年ぶりの優勝を飾った。今季は日本のスケート界を引っ張ってきた羽生結弦さんがプロに転向し、 北京五輪金メダルの米国のネイサン・チェンを学業専念のため競技を離れた。うのは寂しさはあると心境を明かしながらも、フィギュアが注目されるようになったからこそ、この場にいられる。先輩たちがつないできたバトンを、競技者であるうちに次の世代につなげたいと、王者としての覚悟を滲ませた。全日本選手権後は十分に休養を取り、 新年は2日から表上での練習を始めた。競技歴が20年近くとなり、スケートをする意味や、大会に向けて自分のやりたい練習が明確になった分、休むことに対して焦りがなくなった。休みと練習の切り替えが年々うまくなっていると話す。この日は2023年初滑りとして、グレートスピリットを選んだ。 2018年から19年にはエキシビションで19から21年の2期にわたってショートプログラム SP で演じた。宇野にとっても昔の一番思い出深いナンバー。やりがいのあるパワフルなナンバーというアップテンポな曲に乗せてシーズン後半へのスタートを切った。中日スポーツ。宇野昌磨が貫禄の初滑り代名詞。 クリムキンイーグルに四回転倒ループ。アイスショー、名古屋フィギュアスケートフェスティバル、4日、名古屋市外資プラザ。世界選手権、3月、埼玉スーパーアリーナで男子2連覇がかかる宇野昌磨、25、トヨタ自動車が、大鳥で演じた2期前のショートプログラム、SP、グレートスピリットで進化を示した。四回転倒ループなどを着氷させ、 これからも自分のできることを精一杯やりたいと思いますと細部までこだわって演じ切った。オープニングでは代名詞のクリムキンイーグルを披露し、フィナーレでは監修の注目が集まる中で4回転ループを着氷。地元の名古屋で世界王者の貫禄を示した。充実の初滑りで2023年を本格的にスタートさせた。ご視聴ありがとうございました。